ございます今回披露させていただく作は「銀河鉄道の夜」がテーマになっていますかっこいいと可愛らしいう兼ね揃えたウンクの演技をぜひご覧くださいお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります「銀河ステーション銀河ステーション」 気が付くと見覚えのない切符を握り締めていた。ウィング2021サク you や っ, っ, っちょれやっちょれやっちょれや繰り返される作業の中遥か遠くで胸が鳴る 実践女子大学よさこい総ーラン部 WING の皆さんありがとうございました。